はい、こんばんは、彦最もでございます。明けましておめでとうございます。あのー、ね、今日スタートちょっと遅かったんだけど、いきなり、あのー、最近ハマった、もうインスタグラムとかで、あの、iPhone の写真とかでよく使う、あのー、オーロクリップっていう。これちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあ、もう去年ですね、あのー、もうずっと iPhone3G、 で、我慢して我慢しても iPhone5 出るかと思ってもう iPhone4 はあま形が好きじゃないんだからさだからちょっと我慢して iPhone5 待とうと思ったんだけど iPhone5 じゃなくて 4S が出てきてああどうしようかなと思ったんだけどあんまりやっぱねあの iPhone の 3G がもうあまりにも遅くなってどうしようもなかったしで特に魅力だったのは 4S のカメラだということで でこれと撮って、やっぱりねあの特にいろんな写真のアプリが楽しいんだけどそれ交換できるサイト、インスタグラムこれは本当にカメラに対する考え方、見方も全部なんか一変して書いたとあの思ってるんだけどでその中でもうどんどん楽しくなるようになんかいろんな写真撮りたいと思ってそして自分の DH1 でもあの DSLR のカメラでもなんかあの他の人の写真を見ると特にフィッシュアイというあの魚眼 レンズとか見るとなんかすごい面白い効果とか面白い写真撮れるからあれ欲しいなと思ったんだけどあれなんかあのルメクスのやつパナ ソ, ナソニックのやつ8万円ぐらいかかるんだよね6万から8万でで気づいたら iPhone4 用のあのそういう魚眼レンズがあの確かになんか3000円とか2000円でもなんかあのケース付きであの買えるからもう楽天にいろいろ探してたら何がいいかなっていっぱいたくさん見てたらあのこれあのオークリップってやつ これを見つけてで、これは何が面白いのかというと4000円かかるけど、ちょっと高くなるけど、でもその中であの簡単につけて外して、そしてあの 魚, 魚眼レンズもあるんだけど、他に普通のワイドのレンズがあると、これを外してマックロ、つまりあのすごくちっちゃいものをあの近く撮る、なんかあの本当に花のど真ん中とか、 ちっちゃいおもちゃとかちっちゃいものなんか綺麗に撮るとか、逆に部屋を広くするやつと、これ360度も全部撮れるレンズ。これすごく簡単で、これあのケース、なんかあのシールつけてるんだけど、もう簡単に角のところにこうやってもう押し付けるだけでもこのまま使える。非常にもうポケットに持てる。 もう携帯性がいいし、で、3つのレンズが入ってて、で非常に、もうこれ、あの、去年からもうハマって、で、特にインスタグラムとか、その写真交換サイトで、やっぱりいつもなんか、なんか、面白い写真っていうか、なんか、いろんなソフトで面白く、なんか、効果つけたり、あのー、まあ、面白いものも撮るようにしてて、これやっぱりも う, そ う, いう、そさらに一つ、もう楽しくして、ね普通のカメラだと、もう、あの、8万円かかるレンズ4000円で、しかも3つのレンズが入ってて、非常に使いやすくて、楽しくて、 あの大変おすすめですあの何もカレーとかもらってないいいものを見つけただけであの共有しようと思ってそして俺のインスタグラムなんかもし iPhone4 とか 4S とかカメラのいいもの持ってたら今度 Android でもなんかあのインスタグラムができちゃうらしいんだけどできたら登録してぜひ引ッサイもね入れてなんかあの写真交換しようなんか結構はまってるからやっぱりこれがあの普通のデジタルコンパクトカメラとあの携帯電話の違いだよね。 あのコンパクトカメラはもっとあの画質のいい写真撮ってもこんなに簡単に編集したり交換とかあの公開ではできないからそれがねあのこの小さいレンズなんだけど iPhone4S はだけどまあまあまあいいカメラですごく面白いことがたくさんできるからそれ最近ハマってるということを報告しようと思っただけあのこれからねいろんな中のか w i t t e r h a l f とか今年もなんかいろん な, なんか面白い動画撮影しようと思ったんだけどあのこれから です。ということで、あの、皆さんもね、今年も、もういい年になるように、あの、ぜひ、これからもよろしくお願いします。はい、ピース。